質量保存の法則のことについてやっていきましたスチールールを燃やすと酸素と化合してそれぞれの金属が質量加熱するときなんですけどメモし て, モし て, て金属の質量金属のと化合し 3対2という比率でいっちゃっていいので、片付けの方をお願いします。